ははい皆さんこんこにちは、えー、俊大理です本日もあの豪雪ライブ頑張ってやっていこうと思うんですが今回のテーマはですね市場価値が高まる企業5選ということで、あのー、本日企業さんに集まっていただいてますで今回、えー、3回目なんですけども以前は1社当たり1名 の, あの企業さんに来ていただいたんですけども今回2名の企業さんも、えー、いまして結構あの大所帯で配信をさせていただきます で本日もあの就活生の稲山くんあ就活生というか、えー、就活生枠で稲山くんに来ていただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いしますライブ配信僕ら動画山ほど撮ってるんですけどライブ配信はそんなにあの手慣れてはないんですけどちょっと若干緊張感ありますよねはいそうですね三回目とかなんで、うん、めっちゃ緊張してますで稲山くんは初めてですもんね<笑>そうですこの講説はいこの説明会のライブ初めてなんで一から百だったらどれぐらい緊張してますか 50ぐらいですか？あそんなにしてない？<笑><笑>そんなにしてなかった。実は僕もそんなにあれなんです。あのまあ、ただあの皆さんのちょっと就活事情にどんな感じかちょっと色んな方がいると思うんですけど、今日来てくださる。5社の皆さんはあの僕らが自信を持っていいと思っている企業さんなので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思ってます。はい、ということで。じゃあ簡単に！あの！ 今日の流れとしては皆さんのあの企業さんのプレゼンをいただいて僕らから質問させて、フリートークをさせていただくという形なんですけどあの自己紹介簡単に、あの5社の皆さんの自己紹介からスタートできたらなと思ってますじゃあ、お願いします、はい、サーキュレーションさんから、はい、はい、じゃあ、えー、とサーキュレーションの佐藤と申しますよろしくお願いします、楽しみにしておりますお願いしま す, お願いしますはい、同じくサーキュレーションのフェロンです今90ぐらい緊張してますが、楽しんでやっていております<笑>お願いします お願いします。じゃあ、お願いします。はい。株式会社サードスコープの伊藤と申します。はい、普段こういう場にですね、出させていただくのは、あの、初めてなので、あの、すごい緊張していますけれども、どうぞよろしくお願いします。はい、株式会社サイバーエージェントの新卒採用人事の中村です。あの、九十とおっしゃってたので、私九十五ぐらい緊張してますが。でやっていきたい。です。よろしくお願いします。願いします 同じくサイバーエージェントで新卒エンジニアの採用を担当してます宇都宮と申します。はい、今日はとても楽しみにしてきましたので、皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、ちなみに宇都宮さんエンジニア採用なんですね。ねはい、そうです、えー。サイバーエージェントは今日エンジニアコースとビジネスコース で, で、はい、はい、両方で参加させていただいてます。あありがとうございます。よろしくお願いします。<笑><笑> はい、えー、シンキングス株式会社、えー、人事責任者の佐藤と申し ま, けど し, します。よろしくお願いします。お願いします。オフティブワン株式会社の不動です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでこちらの、えー、約10名ほどで、あの今回の配信はお送りさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。じゃああの。 コメント欄であのチャットの方で皆さんへ の, あの質問であったりとか気になることも募集しているのでぜひ質問いただけたらなと思っていますであの概要欄のリンクをであの感想とかを送っていただくと皆さんに届くようになっているのでぜひ、えー、企業さんの感想であったりとかあコメントをいただけたらなと思ってますということでじゃあ早速なんですけどサーキュレーションさんから。 サクレーションさんから、からはい、あの一度「春代」でもタイアップ動画を出させていただいて、はい、密着あの 広, し広島ですよねあの密着させていただいたのはそうですね今のあの中国社を、はい、そうですよね中国社の密着をさせていただいて、はい、あのすごいあのバリバリ働きたくて市場価値を高めたい人にはぴったりな企業さんだと思うのでぜひその皆さん聞いていただけたらなと思います、はい、じゃあお願いします じゃあスライドをお願いします。はいそれでは、えー、サーキュレーションの企業説明の方できればなと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと改めて二人のまず自己紹介からできればと思いますので、皆さん。 はい、ということで、あの自己紹介だけ、今は新卒採用の責任者をやらせていただいております。佐藤と申します。よろしくお願いします。あのこの会社に私も17卒2017年の新卒で入ってから1年目からずっと新卒採用をやってて、もう5年半ぐらいずっと学生さんとキャリア相談を乗り続けてきているので、まあ、そういったところでもお話できるかと思いますし、サーキュレーのことはだいぶ古株なので、あの歴史も水位も甘いもお話できるかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。お願いします。 はいで私、えー、同じく新卒採用担当のフェロンと申しますよろしくお願いいたしますで私20卒でこの会社に入社をしまして今社会人3年目という形ですね実はあの先ほど自己紹介した佐藤に採用をしてもらった側の人間なんですけれども、えー、はい、えー、1年目はまあ現場の配属でコンサルタントの経験をした後にですね1年半ほど前から採用担当に移ってきたという人間になりますのでまあ、いろんな現場の話も踏まえてですねお話できるんじゃないかなと思いますはいというわけでよろしくお願いいたしますお願いします はい、でここから本題ですねサーキュレーションの話に移れればと思うんですけれども今こちらにお見せをしているのがですね弊社の原点であるビジョンですねすなわち作っていいきたい世界観になります、まあ、世界中の経験知見が循環する社会の創造というのが弊社のビジョンになります、まあ、今世界中本当に多くの人がいますけれども個人個人違った経験や知見を持っているはずなんですね そういった個人個人に溜まっている経験や知見、あるいはノウハウといったものが必要なところにちゃんと行き届いていく仕組み、これを作っていきたいというふうに考えている会社になります。はい、でですね、そんなサーキュレーション、今、1つ思いを持って取り組んでいる大きな挑戦がありまして、ですねそれがここにあるプロシェアリングという新しい業界を作るという挑戦になります。 皆さんどうですかね、おそらくプロシェアリング聞き馴染みないんじゃないかなと思うんですけれどもそれは我々のお客様である企業の経営者の方々も全く同じかなと思っています我々が新しい世の中のスタンダードを作っていた先にですねこのプロシェアリングという一つサービスが当たり前のソリューションになっているそういった世界を作っていきたいというふうに思ってですねこの挑戦をしております ちなみにこの業界づくり、10年先とかの話ではなく、今後、数年間で実現をしていこうというふうに本気で考えておりますので、皆さん、ですねその当事者としてご入社いただけるんじゃないかなというふうに実際、プロシェアリングって何なのというところで、少しご説明ができればなと思うんですけれども、あくまで先ほどお伝えをした、ですね弊社のビジョンを実現していくための手段として、このサービスを提供しています。 つまりどういうことかというと我々がプロ人材というふうに定義をしているいわゆるビジネス領域における優秀な方々ですね彼らが持っている経験知見これを我々のお客様である法人企業に循環をさせていくことによって経営課題を解決していくというプラットフォームを提供している形になります。 先ほど最終的には世界中の経験知見を循環したいというふうに思っているんですけれどもまだ日本はですね優秀な人材の経験知見すら全く循環できていないよねというそんな現実があるかと思っているのでまずはプロ人材からしっかりと基盤を作っていきたいそんなふうに考えております我々コンサルタントとしては本当にさまざまな企業様の悩みに対して本質的に寄り添うことが可能になっているのでコンサルタント自身もですね1年目からいろんな業界の えー、経営テーマに触れながら仕事ができる環境があるのかなというふうに思ってます、はい、ちょっとプロ人材出てきたのでそこも少しご紹介できればと思うんですけれども今弊社ですね2万人ちょっとの方にご登録をいただいておりますここに記載の通り本当に幅広い年代層の方であったりとかその経験業界とか業種に関しても幅広くご登録をいただいておりますつまりですね本当に えー、プロ人材だけでも弊社としては2万通り以上の経営課題の解決ソリューションを持っているという言い換えもできるかなと思いますので、まあ、こういった方と一緒にですね課題解決をしていくよというイメージ持っていただけるといいんじゃないかなと思います、はい、このプロシェアリング広がっていった先にどんな社会が待っているかという話なんですけれどもまず1つは個人の経験知見をベースとした新しい働き方というものを通じて日本の労働生産性を最大化していきたいなというふうに考えています。 またその個々人の経験や知見をしっかりと活用していきながら、企業のオープンイノベーションも促進をしていって、ですね、日本の企業をより元気にしていきたいというふうに考えております、はい、ちょっと紹介が遅れましたけれども、まあ、そんなサーキュレーション、ですね、今、順調におかげさまで成長しているよという話も一つできればなというふうに思っております。 今、10期目に差し掛かったそんなベンチャーなんですけれども、過去9年間振り返ってみると、ですね売上げの規模感、それから組織の規模感ですね、また事業の数、どれを取っても勢いを持って、成長を続けることができたかなというふうに思っております。ようやく社会からもそういった成長が認められ始めて、ですね2021年の7月、1年半ほど前に上場も果たすことができたんですけれども、ここからよりアクセルを踏んで、ですね成長を続けていきたいなというふうに考えております。 はいというわけでだいぶあの駆け足で説明してきましたけれども改めて今ですね業界を作る変革者となるべく今、えー、冒険出ている真っ最中でございますのでぜひ皆さんもご意味があればですね、えー、今後先行に進んでいただけると嬉しいなというふうに思っておりますはい、以上簡単ではありますけれどもサーキュレーションの説明以上とさせていただきますご清聴ありがとうございました、うん、ありがとうございました<笑>ということでめちゃくちゃ緊張感が伝わる<笑>ありがとうございます<笑><笑> はい、ありがとうございます。<笑>ちなみにプロシェアリングあのいわゆるなんかイメージと か, なんかいろんなサービスあると思うんですけど他の会社のサービスと何が違うんですかこれは私がそのまま集めて大丈夫ですか、はいはい そうですねあの、そもそもプロシェアリングっていう、まあ、概念自体が今、日本にこう普及しているわけではないので、まあ、いろんなこう競合の捉え方もあるかなと思っていて、まあ、例えばこう人材業界の企業さんであったりとかその一方でこうコンサル的な要素もあったりするのでコンサルの企業さん と, ともこうバッティングするケースだったりとかもあるかもしれないですが。はい やはりその人材の経験や知見に着目をして、うんうんうん、そこをシェアする形でシェアリングの概念で使っていくっていうところが、うんまあ、一番の違いかなというふうに思っているので、うん、え ど, どううい例えばですけれども、はいまあ、そうだな必要な時に必要な分だけ、はい、とある人の経験知見を使いたいっていう企業さんに対して、うんうん、その経営課題を最も解決できるあその道の、まあ、プロですね。 の方ををご提案をして、はいはい、期間限定で活用いただきながら経営課題に向けて進めていくという、うん、そんなサービス体験になっていますそれだったら採用すするんですね。そうですよね。はい、それをこう例えば半年とか週に1回とか、うん、期間限定でその課題解決のためだけに入ってもらう の, でうあのもちろん採用できる会社さんは採用した方がいいのかもしれないですけど。はい例えば うん、東京にいる人地方の会社さんは採用できたりしないわけで、ねはい、そうい う, こう機会をたくさん作っていくことで地の巡りを良くしていくっていうことを今目標にしている、うん、って感じですの、はい クラウドワークスとかランサーズとかよりも、はいはいはい、ちゃんとがっつりプロ人材がいてかつその正社員でずっと採用っていうよりはプロジェクトベースでできるみたいなところがそうですね、まあ、そういうこう、うん、なんて言うんでしょ う, こうスキルシェアのマーケットと比較するとタスクに落ちてない課題が多いです。はい、例えば売り上上げががなななんとなくらいいっっててうのの原因って、うんその 商品がいけてないのか、はい、それとも営業担当が悪いのか、全然こう課題が会社によって違うと思うので、はい、そこの定義をして、そこが解決できるようなこう深い部分に入ってもらって、うんうん、戦略的なところから入ってもら う, いうのを結構プロ人材の動き方としては多いですね。確かに。うん、えちなみにどんな社風なんですか。なんか結構お堅いじゃあお堅いビジネスモデルだなとは思うんですけど、え結構わか分かが多いみたいな感じなんですか。 そうですね、あの私のイメージですけど、はい、いわゆるこうお堅いコンサル系みたいな話でいくと。はい 体力にあるのかなと思っていてい一つまあ文化としても「枠キラ」っていう文化があったりするんですけれども、はいはい ワ, はいまあ、ワクワクキラキラしながら働いていこう、はい、って、まあ、ざっくりするとそんな説明なんですけど、はいまあ、そういったこう社風とか、まあ、文化として根付いているものがあるのでん結構そういう和気あいあいとしたというか、はい、こう生き生き前向きに働いていこうっていうところの風土は広がっているかなっていうのは思いますうああそうなんですねじゃ結構若手が活躍するっていう感じなんですね。うん、平均で30 でコンサル会社というよりはビジョンを実現するためのあのビジョンに共感した人たちが集まってるので、うん、コンサルやりたいというよりは社会をこうしたいとか、うんうん、あとお客様にこういう課題解決をするためにこのソリューションが絶対にいいとか、うん、そこに思いを持ってる人たちの方が多いかな ありがとうございます、うん、じゃ稲葉くん感想はありますかはい。初めて聞くなんか言葉でプロシェアリングってことは馴染めなかったんですけど、はい、なんか今の会話を聞いてめっちゃわかりました、うん、はい。ありがとうございま す, いますじゃちょっと後ほどまたお聞きさせてください、はい、ありがとうございま す, いますじゃ続いての企業さんお願いしますはいでは a、えー、株式会社サードスコープ ね、伊藤と申します。改めてよろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあスライドお願いします。はい、ではですね。あのサードスコープの説明の方を始めさせていただきます、えー、我々ですね。株式会社サードスコープはあのクリエイティブの領域、これは例えばですね。あの、分かりやすく言うと、あのウェブのデザインであったりだとかですね。デジタルデザインみたいなところからブランディングの領域ですね。 ここ の, あの領域を総称してあのクリエイティブ関連と呼んでますけれどもこの領域に対してテクノロジーあの ICT の力をかけてですねイノベーションをかけていくというところをあの会社の方向性にやっている会社になります、はい、で、えー、会社のミッションとしてはですね、まあ、なんであの会社 の, その構成のですね、えっと、メンバーの構成の割合としても エンジニアあの、IT 系のエンジニアであったりだとかそれからデザイナーの方が多かったりするんですけれども、えー、そうしたあの何かものをですね新しいものをあのデジタル上のものを作っていくっていうのが好きなメンバーがあの集まっているで僕たち自体 の, その仕事をですねさらに進化させていくようなっていうところをコンセプトにやっております。はいでえー 会社としましてはですね2018年にあの設立の方をしましてでえー、まあ比較的まだあの若い会社の方にはなってきます2018年なんですね2018年ですね<笑>最いですかはいで<笑><笑>ちょうどなんでえー、っと 今月末であの5年目が終わるみたいな感じなんですけれども、今メンバー的に言うとですね。社員で20名ほどで、えっと業務委託等関係者含めていくと40名ほどというところでだいたい毎年ですね。10名ずつくらい増えているようなあの形になっております。うん、はいで、具体的にどんな事業をやってるの？っていう話で言うとですね。あの1つが。 左側の方に写っていいるデデジタルブランディンィグというですね、あ の, 事業の方になりますでこれはそのブランディングであったりだとかあのこの辺りの部分をですね、まあ、いわゆるあの最近で言うと DX っていう言葉の方が分かりやすいですかねあの IT 業界の以外の業界の方々とパートナー組んで特に多いのが相談としてはやっぱりあの直近で言うとあの新規で。 IT 関連のウェブのサービスを作りたいんだアプリケーションを作りたいんだっていうご相談いただくことが多いんですけれどもそういった新規事業 の, です、ね、あの DX サポートみたいなところをさせていただいているというのが半分とそれからですね冒頭 の, の方でご紹介したようなあのブランディング周りであったりだとかクリエイティブといったところのその方向性を持ったサービスを自社プロダクトとしてですねいくつか作っているという形になっております。はい 特徴的な部分でいうとですねあの、スパイラリーと呼んでいるサービスなんですけれどもあのデザインシステムというですね、うんえー、直近でいうと特にそのウェブのマーケティング業界って非常にあの新しいサービスがたくさん生まれてきて、うん、でマーケの担当者の方ってあのいろんなサービスを使ってです、ね、仕事をしないといけないというのが、うん、あの非常に増えてきていて業務が複雑化しているんですね。うん でその複雑化している中でいろんな人たちとコミュニケーションを取りながら仕事をしないといけないと、うん、でそうした時にそのコミュニケーションの課題を解決をするような手段としてあの作ったクリエイティブに関するルールであったりだとかそれのデータの受け渡しであったりだとかをですねスムーズにするようなあのことができる、えー ものとしてデザインシステムっていうあのこれ実際言葉としてあるんですけれどもそれが今あの IT 業界でちょっとずつ流行ってきていましてこれをですね簡単に構築できるよみたいなツールだとかをあの作って提供させていただいております、はい、でですね、えー、なんか会社の方向性みたいな話もしたんですけれども あの実はサードスコープですね、えー、これまで新卒採用というものをやってきませんでした、えー、今年からですね初めてあの挑戦していく分野の方になりましてで僕らですねあのこれまでやってこなかった理由としてはですねあの準備が単純に受け入れの準備ができてこなかったんですけれども、えーまあ、逆にやってきたことというとインターンを採用してその人たちを一緒にあの育てていってですね、えー、成長していって。 でそしてそこからの社員登用へっていう文化のところをまず初めにですねあの作りましたで僕はこの業界僕自身もそのエンジニア出身なんですけれどもあの会社のビジネスモデルだとか方向性よりも一番重要視しているのは個人のスキルを伸ばすこととしていて結構その職人の世界だと思っているんですねこのエンジニアだとかデザイナーの世界っていうのはなんであの何か作りたいものがあっても や, やっぱりそれを実現する力を身につけることが一番重要で。 で、それをですね。実現していこうとした時に、あのどういうような業務フローになっていると、個人のスキルをあのまあ、最短で伸ばしていくことができるのかっていうで、えー、これはですね。僕の考えとして持っているのがいわゆるそのクライアントワークと。それから自社サービスの開発ってそれぞれ求められるスキルが違うんですね。はい、あの意外に思われるかもしれないですけれども、あのクライアントワークの方が。 えー、新しい技術だとか挑戦をしやすいっていうあの多かったりする話でですね、はい、そこで得た知見を今度自社サービス開発に生かしたりまたその逆ですねあの自分たちで作っているプロダクト開発のいいところをそのクライアントワークに生かしてみたいなところここの両方をですねあの経験あの1年間で絶対経験するように し, してます、はい。というところでここのですねあの次成長して で、えーと、育てて採用できるっていうところまでの文句を作れたので、まあ、ここでですね、はいあのー、このタイミングで新卒採用チャレンジしようというところで来、はい、させていただきましたよろしくお願いします、はい、ありがとうございますえちなみにあれですかどういう人採用したいというと経験者で な, かなくても大丈夫ですか えっとですねはい、もちろん理想を言うと経験者なのかもしれないんですけれども、はいはい、ただですねあの最近はやっぱりインターンとかも増えてはきてはいるもの の,、うん、あの必ずしもそのみんながそのすごい経験をしている必要があるかどうかって言われると、はいまあ、やっぱり学生のの方でですすから、はい、あのその必要はないないいと思っってるんですね、うんはいでえー、やっぱりあのエンジニアとかデザイナーの方に興味を持ってもらえると嬉しいなと思ってるんですけれども。はい あの未経験でも全然大丈夫です、そういう意味で言うとじゃあ市場価値高めたいって思ったら大丈夫ってことです ね, ですね一応ドライにーがるっていうことですねはいまあ、意思が重要だなと思っていて、はいあのはい、むしろですねそれ以外の部分あの例えばコミュニケーション能力であったりだとか、うん、そういった部分とかってあの自信がないかといでも大丈夫なんですけれどもあの そこだけ、えー、実は強いんだっていう方であっても、じゃあエンジニアやってみようか、デザイナーやってみようかっていうところでですね、うん、話をする機会っていうのは全然多いですね。えー、ありがとうございます。はい、稲山君からなんか質問ありますか？そうですね。個人のスキルを伸ばすことをビジョンに掲げてらっしゃる企業さんって珍しいと思うんですけど、はい。なんでそれを掲げられたのかっていうのをお聞かせくださ い, い。ああ、なるほどですね。すえー、っと。 ここそのそもそも一番重要視しているポイントとして、まあ、最終的にあのもうなんか育ちきってうちの会社じゃコントロールしきれなくなってあの卒業してもらっても構いません変な話もともとですね僕会社あの作ったタイミングであの授業とは別で1個やりたいことがあって、はい、あの例えば5年後10年後一緒に僕と同じような感じの スキルだとかあの信頼でできる仲間みたいな感じですかねその人たちを一人でも多くそのエンジニアとしてまだ現役でというか第一線で張れる間に、うん、そういう人たちを一人でも多く作りたいっていうのが目標としてあって、えー、それでですねあのそういったところを重要視しているっていうのがありますね、はい、じゃあ将来独立したいって言っても大丈夫というか<笑>大丈夫その時にはもう部下と上司みたいな関係じゃなくて、えー、もう肩並べて一緒にしたいなみたいな。 そんなはいあの夢見ていることの一つなんですね。すごいいい人ですと僕全然<笑>嫌なんですけど。<笑>全然いやですけど。競合フレンドですか。競合フレンドか嫌だなと思って。こう、はい、IT 業界ってあの横の繋がりを多くてですね。みんなチャットますもんね。そうなんですよ。あんまり気にしないようにしてますね、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまたちょっと後でゆっくりお話を伺いできたらなと思います。 じゃ、続いて、サイバーイジェントさん、お願いします。はい、よろしくお願いします。ますでは、資料よろしくお願いします。はい、あの、今日は新卒採用人事ビジネスコースの中村が、あの、会社説明させていただければと思います。あの、今日サイバーイジェンとから、二人、あの、人事来ておりまして、あの、まず私が、2020年入社で。あの、今3年目ですかね、で、新卒採用人事させていただいております、中村と申します。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい。はい えっ、ー、とエンジニアコース担当しております。はい、えっ、ー、と5年目ですかね。えっ、ー、と宇都宮と回します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、あこのまま引き続き私が会社 説, 説明させていただきます。で、あのサイバーエージェントとはっていうところでまず。 一部持ってててこさせいいただいてるんですけど本当にいろんなことやってるので、まあ、どういう会社って質問結構されるんですけどあの IT を軸にあらゆる事業創造に挑戦実現する会社っていうのを今日はあのぜひぜひ覚えてかけてほしいなというふうに思っておりますであのパーパスっていうものがうちの会社にはありまして、まあ、2年前ぐらいですかねから掲げさせていただいてるんですけど新しい力とインターネットで日本の閉塞感を打破するっていうものを掲げておりまして、まあ、インターネットを通して日本を元気にっていうところを目指してやっております はい、ちょっといきなりなんですけれどもあの実は2022年度より社長研修というものがスタートしました、はい、であの次の社長というかを育成する研修になってるんですけれどもちょっとこれにもありますようにあのサイバーに来ていただきたい方っていうふうに書かせていただいてるんですけどやっぱり次の会社を支える人たち とぜひ一緒にに働きたいいいなとい う, ふうに思っているので、まあ、サイバーエージェントに興味がある人ももちろんなんですけど、まあ、会社とか日本とかあの大きなものを変えていったり作っていきたいっていう方、あのー、めちゃくちゃ向いてる会社なんじゃないかなというふうに今若手 の, その台頭みたいなところもちょっとお話しさせていただきましたがちょっとちっちゃいんですけどあの抜擢文化みたいなところもすごくありまして。 あの今見ていらっしゃる方あのぜひあの画面を大きくしたりとかして見ていただきたいんですけどあのビジネス職とエンジニア職でちょっと事例も持ってこさせていただきました本当に若手の台頭を喜ぶ組織であの若いうちから社員あの責任ある仕事を任せるみたいなところがもう社風としてあるという風になっております はい、でここから会社説明なんですけど、まあ、すっごい量の、あのー、スライドがあるのでちょっとサクッといきたいなというふうに思ってますでまずはですねあのビジョンっていうところなんですけどあのサイバーエージェントは21世紀を代表する会社を作るっていうところをずっとあの掲げてやってきておりますであの業績のところもあの右肩上がりに上がってるんだなみたいなところを是非覚えておいてほしいなというところです とあの事業のところっていうとよく聞かれるんですけどあの4つの柱を展開させていただいておりまして左から順番にインターネット広告事業ゲーム事業メディア事業新規事業という形でやっておりますあのおそらく見たことあるロゴ と, ロゴというかあのマークとかもあるかなとい う, ふうに思ってるんですけれどもあのこんな感じで IT ベ, ンチャーの IT ベンチャー企業の集合体という形であのなっております。はい で、ここからちょっと細かいところなんですけど、まずインターネット広告事業からいきますとあのインターネット広告市場をどんどん成長している中であの SNS をはじめとする広告ももちろんなんですけどあのこれ見たことある方もいらっしゃるかなと思いますが私も実際に写真撮りに行ったんですけどあのネット以外の広告も幅広く担当させていただいていただいております。あとは、まあ、タレントのネット活動をサポートしていたりとかテクノロジーへの注力みたいなところにもあの非常に力を入れている ところになってきます。はい、で続いてゲーム事業なんですけれども「ウマ娘」私もちょっと結構はまってたんですけどあの高い運用力によってヒットタイトルっていうものを結構これまで過去生み出してきているというふうに思ってもらえればと思っていますで大型 IP とのコラボによるゲーム開発みたいなところも多数やっておりまして見たことあるよとかあのやったことあるよという方もいらっしゃるかもしれません。はい でですね、このままちょっとサクッといってしまっているんですが続きましてメディア事業になりますでメディア事業は本当にあの多数の 2C 向けサービスを展開をさせていただいておりましてそれこそ使ったことあるよというものあるかもしれないんですけれどもまあ あの最も注力してている授業でいくと、アベマになっておりますで。最高品質のコンテンツであの日本だけではなく世界を目指すというふうに書かせていただいているんですけれどもあのちょうどこの前終わりました FIFA ワールドカップのところも ABEMA、ね、で見て見たよという方いらっしゃるかもしれませんがそういう大きなチャレンジもしつつあのやっているというところになっております。はい、で最後、新規事業とというところなんですけれども、 ここれ見たことあるよっていう方ちょっといらっしゃるかもしれないんですがあの D2C の化粧品ブランド実はサイバーエージェントって化粧品のブランドもやってたりとかしてあの実店舗もも構えててブランドも立ち上げてたりとかします、はい、本当にいろんなことやってるんですけど改めてサイバーエージェントって何の会社っていうところでいくとこちらに戻りますがあの IT を軸にあらゆる事業創造に挑戦実 現, している実現する会社というふうになっております。 挑戦、挑、ま、戦、あ、とか、あのー、採用あ、採用じゃないですねあの抜擢とか採用みたいな話させていただきましたけど挑戦だけではなくって挑戦と安心をセットで考える福利厚生とかあの社内制度みたいなところも充実しておりましてあのおそらく概要欄に URL あると思うのであの会社のことちょっと見ていただきたいんですけどぜひ見てみてください。はいでですね 最後になるんですけれどもあのやっぱりサイバーエージェントはチームで最大の成果を出すっていうところをすごく重要視しておりましてあのなのでサイバーエージェントのやりたいことに共感していただいてる方だったりとかチームで高みを目指したいという方はあの非常に向いてる会社だと思いますのであの今日あの他の会社さんももちろんですしうちの会社も興味持って話聞いていただけたらなというふうに思っております以上です。ありがとうございます。 めっちゃ魅力的に<笑><笑>。にすごい、やっぱ、武器強いですね。<笑>いや、これ、あれですね。確かに、すごい、ね、どうでした、ね。<笑>なんか、質問とかあったら。そうですね。<笑>抜擢文化めっちゃよく聞くんですけど、<笑>はいはい、具体的にどのぐらい任されるんだろうって、なんかも、も、っと具体なエピソードとかあれば伺いたいな。な ありがとうございますそれでいうとあのビジネスコースもエンジニアコースも共通するところかなっていうふうには思ってるんですけど、うん、あの普通はこうさあの会社入社する会社が決まって新卒研修みたいなものを受けてで一人前になってそこから事業とかあの業務を任されるみたいなことと多かったりとかすると思うんですけど、うん、うちの会社はやっぱり内定者。うん もう内定が決まった瞬間から結構社員と同じ材料を任せてもらったりとか、うん、もうそのタイミングで抜擢をされたりとかっていう人も多かったりする文化になります、うん、で具体のところでいくと本当今日たまたまあのあもちろん働いてこちらに来てるんですけどあの学生と面談をしていた時に、うん、あの広告事業本部であの内定者バイトをしてる学生さんから。あの今日 一クライアントをもう任されましたみたいな話とかも聞いたりとかして、すごいやっぱどこに行っても裁量あるって話は内定者からも聞くなというふうに思います。恐、う、ろ、ん、しいですね。ちなみにその部署移動とか<笑>あ部署の配属とかってどういう感じで決まるんですか？あ、ありがとうございます。と一応部署のあの決まり方みたいなところでいくと。 ま あ, あの経営のところももちろんそうですしあの事業部人事から見た視点もそうですし採用チームから見た視点もそうですし、まあ、ニーズみたいなこと全部合わせてもちろん見てるんですけど、うん、そこで配属希望をあの学生の皆さんに出していただいて、うん、であの決めるには決めるんですけど、うん、あの4月の手前にこう出してもらってすぐ決めるのではなくって、うん、もうちょっと前のタイミングで配属希望みたいなものを一度出していただいて、うん、そこから本当にその人がそこで活躍できるのかとか。うん 挑戦本当にいいものができるのかみたいのをみんなでこう相談しながらフラッシュアップをしてバイトとかに行ってもらいつつ最終的に決めるという形になってます、うん、じゃあインターン期間みたいなのが強制的にあるとか、ね そ, そ, ねはい、それは確かにミスマッチいいですねそうですねあのぜひ本当に全力で事業部で活躍してもらいたいのであのそこはミスマッチがないようにあの内定者バイトも提供させてるって形になります ありがとうございます、はい。じゃあなんかコメント欄これあの NG だったらもう後でカットできるんでコメント欄もちょっと拾えますねせっかくなので、はい、あの中村さんはなんでサイバーに入りたいと思ったのかまたこれまで3年間働かれて辞めたいと思った瞬間はあったか教えていただきた い, いです<笑>ありがとうございます多分リアルな声だと思うんで回答したいなと思うんですけど、はい、あのサイバーエージェントをなんで選んだかみたいなところで言うと決め手もちょっといろいろあるので、うん、すごい魅力的だな他社と比べて魅力的だなと思ったポイントでいくと、うん、あの やっぱり気になる企業に OB、OG 訪問とかってみんなするじゃないですか、うんうん、ってなった時にまあ、若手がすごいこう頑張って会社作ってるよとかいろんなチャレンジをしてるよみたいな話はよく聞いてたんですけど、うんうん、やっぱりあの役員レベルの人とか事業部責任者レイヤーの人が一番チャレンジをしてる会社だったんですよねなのでなんかやっぱりあの若手だけじゃなくって、うん、上の人たちって言うとあれですけど会社のどこを取ってもいろんな人たちが挑戦する会社はきっと文化としてもいいだろうし、うん、会社の成長 可能性みたいな結構無限大だなと思ってここだと思って決めたっていうところになります。確かに。あの続きの大丈夫ですか、ね。はい、<笑>ありがとうございます。で続きのところでいくとまあやめたかった瞬間はぶっちゃけあるかないかで言うと多分あるの方だと思っていてあの新卒1年目の最初の3ヶ月ぐらいだったんですけど、うん、まあねやっぱりすごく大きなことを任せていただけるので、はい、自分のやっぱりやり やりたいことに対して自分の実力が追いついてない瞬間ってやっぱ結構あって、うんうんまあ、あのそこが結構きつかったので、うんまあ、どうしようって悩んだ時期が、まあ、やめたいかやめたくないかでやったらちょっと苦しい時期ももちろんありましたけど、うんうん、やっぱりその任せていただいたからこそ自分がそのレベルに追いつけた、うんうん、みたいなところがどんどん繰り返されてると思うので、うんうん、自分の成長機会としても、まあ、チームとしてもすごい良かったのかなというふうに思ってます。はい、ありがととうございます、はい、じ ゃ, あ<笑>あいすじゃあ本当価値高めた人にとっては めちゃベストだなと思いました、はい、ありがとうございま す, いますじゃあ後ほど宇都宮さんにもあのお話を伺 い, た、はいはい、伺いたいなと思いますありがとうございましたじゃあ続いてシンキングスさんお願いしますはいはい、えー。じゃあシンキングスの佐藤と申しますよろしくお願いいたしますお願いします、えー、学生に人気のサイバーエージェントなんでちょっとやりづらい<笑><笑>はいシンキングスさん盛り上げます<笑>はいさせていただきますはい。 でえっと、ちょっと軽く自己紹介ですけれども、えー、シンキングスの CHR を人事担当役員やってます佐藤です、えー、経歴なんですけどあの新卒でコンサルティング会社入った後にですねあのインターネット業界とか あ, あとは生命保険会社とかデジタルマーケティング企業とかですねいろんなところで人事をずっとやってきたというところで、えー、若い頃は採用マネージャーとかでしたけれどもあの最近はもう人事部長という形で人事全般を見るような形の経歴で。 昨年の10月からですねあのシンキングスに人事責任者としてジョインしているというような状況になります、はい、でまずシンキングストアというところなんですけれども実は設立2020年1月というふうになってるんであすごい新しい会社だねというイメージを持たれると思うんですけど実はちょっとからくりがありまして、はいあのまあ、このあ後説明するソナ ATS という採用管理システムをですねあの作っている会社と 売っている会社っていうのがもともと2社存在しましてその会社2社がですね2つ統合してシンキングスになっているのでそれが2020年なんですねなのであの実はその ATS というですね採用管理システムというプロダクトについてはもう10年ぐらい作り込まれているという形になりますのであのまあスタートアップという側面もありながらですねあの 後半説明しますけど、実はお客様もですねもう1300社を超えるお客様にお使いいただいているので、うんあのまあ、プロダクトとしては あ, のある程度のシェアを持っている企業でもありスタートアップとしての側面もあるみたいなそんな企業になります、はい、でえミッションのところはですね誰もが意思ある仕事をするために誰もが使える方法を作るというところで やっぱりこう皆さんの仕事の生産性を上げたりとか皆さんのキャリアを充実したものにするためのですねインフラを提供しているというようなイメージを持っていただけたらいいかなと思いますで、あのー、この CM とか見たことあるかもしれないんですけど採用の解像度を上げるということで。 えー、今日ねこれも採用のイベントですけれどもこういった場も含めてですけれどもやっぱ採用の、えー、真のマッチングを実現するっていうところですね我々はあの目指していきたいと。でじゃあそのために何を提供してるんですかっていうところでいくと、えー、採用管理システムというところであの今日ご覧になってるねあの学生の皆さんもイメージ湧くと思うんですけど採用が進んでいくとですねもう。 例えば人気企業なんか特になんですけどもう多くの学生さんがエントリーをしてきて次テストを受けたり面接を受けたり、えー、先輩に社員で会ったりとかいろんなトランザクションが進むわけですけど実は裏側でそれを管理しているるシステムがあるんですね。それを我々は提供しているということでさまざまな情報をデータ化したりとか自動化したりっていうことで。うん 自動化できるところは自動化しつつ本当に向き合ってちゃんとコミュニケーションしなきゃいけないところに理を割いていくというために我々のようなシステムは存在するとそんなサービスを提供していますというところです、はい、で大きくは2つやっていて今お話ししたような採用を管理していくシステムソナ ATS というところともう一つソナーストアというところで2つの事業を展開しています。 1つは今お話ししたように採用を効率化していくとか自動化していくっていうことで特に採用に関わる皆さんの仕事の生産性を上げていくというところでマッチングをクオリティ高いものにししていきましょうとい う, ところですでもう一つがですねあの採用にまつわるいろんなサービスが実は周辺にはあるんですよねっていうことで、えー、こ今日ねこういったイベントもそうですけどいろんなメディアとかあとはツールとか適正検査とかいろんなサービスがありますと。 でそういう周辺サービスを、えー、集めてです、ね、プラットフォーム化して、えー、採用担当者が、えー、すぐに購入できるような形にして、えー、我々がそういった場を提供しているというそういうサービスもソナーストアという名前でやってます。というところ ということで、まあ、こんな感じで採用管理システム×マーケットプレイスというところを我々の主軸の事業として、えー、SARS プロダクトを提供しながらですね、採用に関わるお仕事をする方々の生産性を上げながら、えー、採用という真のマッチングを実現していきたいということを事業として掲げていますというところです。 ですのであの、プロダクトとしてはもう10年超えてますので、えー、順調に伸びていきまして、今、1200社を超えて 1,、1300社お使いいただいているということで、まあ今日ご参加いただいた企業さんでも使っていただいている企業があるというような状況かなと思います。はい、で、こんな感じで、あのおそらくう見たことがある会社さんがあたくさんあると思いますけど、こういったあ大手の企業さんにもお使いいただいているというような状況でございます。と、はい、ということで、えーまあ どどんんなな学生に来て欲しいいかというとうころなんですけど、まあ、冒頭でもお話ししたようにですねあのまだまだスタートアップという側面がありますのでこれから成長していく企業ですので社員数もまだ160人ぐらいということですので、まあ、このタイミングで加わっていただければこれからまあ2つ事業やってますけど3つ目4つ目の事業を立ち上げるとかあとはいろんなアイディアとかサービスを改善していくみたいなところにも160分の1として関われるっていうことで、うん、やりがいは感じられるんじゃないか ところで、えー、ぜひあの覗いていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。僕あのシェンキングさんのあの代表の方と何回かお話しさ吉田さんとお話しさせていただいたんですけど、はい、意外とあれですよね規模感でかいイメージあったんですけどスタートアップって感じなんですね、はい、社風とか。社風はそうですね。はい。はい、なのでなんかバランスがあのいいちょうどいいところかなと思う。 うん、スタートアップっていうともう本当に人数ももっと少なくて若くてちょっと部活の延長じゃないですけどそんなノリを感じられる方もいると思うんですけどそれでいくと実はプロダクトやっぱり10年やってるのであの大人な感じっていうのがあるのであの勢いっていうよりかは比較的こう大人な感じで比較的大人な感じなんですね稲山君はベンチャー企業に行きたいっていう学生なんですけどなんか聞きたいことありますか、はいはいはい そうですなんか新卒で入った時にどんな仕事をやるのかなっていうのが気になってて、うん、例えば、はい、プロダクトの営業とかなのかプロダクトを作るのか新規事業なの か, か, あか、はい、あのそれでいくとあの複数人当然新卒のメンバーいるんですけどいろ、うん、んな仕事をやってます、うん、ただ一番最初にやっぱりあの身につけなきゃいけないのは我々が提供している備え i ていをちゃんと理解するっていうことと、うんまあ、それに付随して採用がどんなふうに行われているのか。うん まずちゃんと理解する、うん、そこはカスタマーサクセス の, あのお仕事をやってもらう中で、うんまあ、身につけてもらって、うん、そこからセールスに行くとか、えー、プロダクト開発に行くとか、うん、企画に行くとかみたいな感じでそこから少しこう分岐していくっていうそんな流れです、ねはい、えちなみに B2BB B2B 企業とかだと結構学生からしたら分かんないなとか、はい、いやそう思います 分かりやすいなみたいな、はい、なったりすると思うんですけど、はい、なんか学生さんから見てもうここが他の会社と違くていいところみたいな的ありますか、はい、あのそれでいくと、はい、あのやっぱりなかなか、ね、知ってもらえないからまず知ってもらわないといけないというところがあるんですけど、はいまあ、その上であのこういう人に来てほしいなとか。はいあの ってていうふうに伝えあの僕らの企業1 5 0 6 0人でここから更らなる成長を目指すというところでいくと、うんはい、あのどうなるか分かんないような危ういフェーズではないとまあお客さんもいますね<笑>、はい、なのであのそこはある程度基盤はありながらもとはいえまだ第2の事業ぐらいまでなので、うん、第3第4という形で、うん、HR の中でサービスを作り出していかなきゃいけないっていうところでいくと。うんうんうんうん やっぱ新しいものを作り出していくところに早い段階で関われるので、うん、あの大変だとは思うんですけど、はい、あのそこをこの160人ぐらいの規模の中で経験できれば、うん、まあ今日のテーマじゃないですけど、はい、やそこを超えられれば市場価値は上げられると思うんですけど<笑>楽じゃないですよっていう話はやっぱ必ず伝えるようにしてます。 でも成長したい人にとってはめちゃめちゃいいフェーズというか、いいはい、確かにちょうどいい規模感といいますか、うんすね、あの本当に数人の規模の会社だと怖いけど、うん、ただベンチャーにはきたいみたいな、そうですね、企業あの学生さんにはぴったりっいうですね。はい、そこはちょっとバランスが人によって違うので、採、は、用、い、の場面でやっぱ確認しながら、うん、あのうちにフィットするのかどうなのかみたいなのも、うんうんうん、我々からちゃんと状況をお伝えして、うんうん、あの考えてもらってるっていう感じですね。うんうん ありがとうございます、はい。じゃあちょっと後ほどまた詳しくお聞きできたらなと思 い, ま す,、はい、います。よろしくお願いします。ありがとうございました。あじゃあ続いての最後の企業さんお願いします。はい、じゃあポジティブワン株式会社の工藤です。はい、えっとまず最初に私の簡単なバックグラウンドをお話しますと、あの社会人になってコンピューターの会社に入りまして、まあハードウェアを作っている会社。 で結構2年目ぐらいからは結構外資系のですね皆さんが知っているような会社から誘いを受けて、うん、まあそれからアメリカカナダえスウェーデンドイツとあのそこの上場企業とかで働いてですね、うん、まあそれからえっ、ー、と今の会社を設立してますちなみにスライドは大丈夫ですかねあありがとうございますはいでまあ実実際まあその まあ、単になんとなく作った会社というよりはやっぱ自分の力を試したいと思って作った会社でまあなかな か, その何ですかねあのやればやるほど経験値は上がっていくのでやっぱそういうような会社を目指しているのでまあどうしてもすぐにあのブレイクするというわけではなくまあ地味にあのコンピューターを作っている世界でのまあバッグでものを作って サポートししたりしている会社ですで実際あのうちの会社が放脚しているのは半導体をそのものを作るわけではなくてその半導体メーカーさんがあの提供する半導体に対してですね、まあ、それをどうやったら製品にできるかというのをコーディネートしたりま あ, ーあのハードの設計とかソフトの開発をやっている会社です。でで実際その中で、えっと まあ、照射機能としてですね、うんうんまあ、実際半導体が乗ったあのコンピューターを販売したり、うんうん、もしくはそのハードを使って、えー、開発するための、えー、ツールを売ったり、うんうん、もしくは出来上がったものがあの世界的にあのちゃんと保証できるのかっていうような認証サービスを提案したりあとはその中で受託開発とかをしていますので、まあ、かなり知識がないとできない。 業界の中で、えー、ビジネスをやっておりますちなみに質問とかしながらでも大丈夫ですかああそうです、ねはい、の方があのやりやすいっていうのもあの社長からも伺っているので、はい、じゃあちょっと質問ベースに、はい、あもうスライドも一旦大丈夫そうですか ね, あ, すね、はい、ありがとうございますちなみにあの未経験の方それこそ半導体の業界とかって結構あの理系でなんか昔から半導体大好きみたいな人しか イライイメージなんですけど、そういうわけじゃなくて普通の学生さんでもなんか応募というかあのあ合うんですか？それは可能です。あ、はい。実際私も全くコンピューター知らないところから始めて、ええ、まあその中で経験の中で、はい、知識をつけてきているので、うんうん、まあ今の会社のまあ毎日どっかから問い合わせが来ている会社ですので、はい、まあそうすると新人の人にはまあそのまあどうやって対応するのか。 はい、実践の中からこうビジネスをあの感覚的にこう得てまあその中で成長していける会社だと思いますちなみに今あの人数でいうとあ先ほどおっしゃってたかもしれないですけどどれぐらいの規模が二十五人。二十25人ぐらいのだからそれこそ今からあの大きくしたいみたいな会社を大きくしたいみたいな人がの気質がある人の方が結構いいんじゃないですかね まあ、今あの新しい製品を作って英語のホームページを立ち上げて北米とヨーロッパに製品販売をしていこうとしているので今まではインバウンドがメインでしたけど会社としてはこれから世界に出ていこうとしているのでそのための製品もでき始めてはいるのでこれからがちょっと自分自身も楽しみだなと思っているフェーズです。 ありがとうございますなんか事前にスタッフからも伺ってたんですけど工藤さんの人柄がすごいあの 研, 究研究者気質でなんか魅力的だからぜひ掘り下げてほしいみたいなところをあの伺ってたんですけど、はい、なんか全体の社風としてなんか口下手ではあるけどあのすごい一点集中で研究とかを真面目にコツコツやるみたいな方が多いって事前に伺ってたんですけどど う, どういう方が多いんですか まあ、とにかくコツコツコツコツやってですね、うんはい、やっぱ気持ちはやっぱりこう自分も成長したいっていう人たちは、はいまあ、社風に非常に合っているといや確かにあの、うん、工藤さんの人柄からすごい伝わります あ, ありがとうございます<笑><笑>ちなみに今の経営課題一番の経営課題はどこにありますか、うん、今やっぱ新しい空気を入れたいなと思ってまして、はい、まあやっぱりこうコンピューターとかやってるとやっぱ経験値がすごい必要なんですねその営業にしても、うん、マーケティングにしても エンジニアにしてもやっぱりこう1年積み重ねれば1年分の力がついていくような業界なんであのなんとなくこうやってブレーキしてまたなんか同じことをやろうとしてもっていうような業界とは違っていて結構年齢を重ねていくとそれなりのキャリアと知識がついてくると実際にまあ自分も本当にあの皆さんが知ってるような。 外資のところからすごい誘いを受けていたので、それぐらい他には負けない知識やつけられる会社ではあったのじゃあそのあの知識とそ れ, それこそ市場価値が高まるっていう点ではめちゃくちゃ、ね、いいということですよね。あ、そうです、ね。はい、じゃあ稲葉君なんか質問ありますか。はい、新卒今までのなんか25人の中に新卒から入った方とか未経験から入った方いらっしゃるんですね、えー。去年初めて、うん。 えー、若い子にいました、うん、若い子に。<笑>あ あ,、まあ、若い子た新新。新卒。新<笑>卒。え何名。ああ、一名入れました、ね。おお、じゃあ、本当二号目、うん。新卒になれるってことですね。うん、そうですね。うん、いいその人を入社、ああ、その人入社させた背景とか、今どんな風に働かれていると か, ううとですか、うん。まあ、あの、基本的には、こう、まあ、毎日来るものに対して。うんうん、まあ、あの、まあ、これできるかなっていうところからスタートして。 お客さん対応とかあとは、まあ、あのお客さんに対応するための知識っていうのをあの実際実践なんであのなんか OJT でなんかこうもう実践でやってってるんでやっぱそこの中でいろいろと試行錯誤しながら、まあ、少しずつ成長してるのを感じながらやっております。 ちなみに領域的に半導体ってなんか伸びてるって聞くんですけど業界的には結構いいいんんですかの伸びてるんですすすかか伸伸びびててるると思いますあの実際にまあ世の中どこ見ても電子機器が多くなってきてますしで結構そのパソコンとかスマホとか作れる会社って少ないんですね、まあ、ちょっとこう技術的な話になっちゃいますけどマイコンで基板を作るとかソフトを作る人たちは多いんですけど。 スマホの基盤を作って、うん、そこでソフトを動かすってなると一気にできる会社減ってくるん で, す、まあうん、でなおかつなんかこの、まあ、シリコンバレーにしても日本にしても、うん、情報産業の方が上がってきてますけど、まあ、実際にはその情報産業が、うん、あの支えてるのはそういう半導体だったり、うん、コンピューターだったりしていくので、うん、あのどんどんそういうソフトを重視しているために。うんうん 結構その人材とか会社はは少なくなくってきてきるので伸びしろじゃあ業界としてはグローバルでいきなり今戦えるしでかつ半導体系の会社さんであのいわゆるベンチャー企業では数十名規模の会社さんは意外と少なかったりするので狙い目といいますかその業界に興味あったりもしくはなくてもあのいけるっていうところではそうで す,、ねはい、すごいあの魅力的だなと思いました。 ということじゃあまた後ほどあの詳しくお話を伺えたらなと思いますありがとうございましたいまはいということで、あのー、そのままなんですけど皆さんにあの続いては皆さんにあの質問させていただいて一つの質問でちょっと皆さん一言ずつといいますか、あのー、お話伺えたらなと思ってます じゃあちょっと事前に用意してきた質問およびあのコメントであったり我々からあの気になった質問をちょっと随時させていただけたらなと思っていますじゃ早速なんですけども今回のテーマの「の市場価値が高まる企業」という、えー、テーマで皆さんに来ていただいているので皆さんの企業でまあ入社した時に、まあ、1年目2年目3年目若手のうちに入社した時にこういう力つくよとかこういう形でなんか世間的にもあの市場価値がつくよこういうスキルつくよこういう能力つくよっていうのを あのお伺いできたらなと思ってます。じゃあサーキュエーションさんからお願いします。まだわかるの、普段から。はい。はい。同い年、同い年です。そうですよね。はい、<笑>えっと実際まあ、サーキュレーションどんな力が身につくのかみたいな話だと思うんですけど。はい、そうですね。あの、この説明の中でもおっしゃった通り、はい、あの本当に日頃対峙するお客様が結構経営者だとか。うん、社長の方と日々ガチンコで、うんうん、こう経営方について話をするっていうのが仕、ね、事。そうですね。なので。 まあ、必然的にこう幅広い経営知識であったりとか、うんまあ、その中で、それをこうどう解決していくのかっていう、うんまあ、そこもそうなんですけど、うん、その手前にじゃあ今、その企業さんにどんな課題があって、うんまあ、どこから解決していくべきなのかっていうその発見力みたいなところも身ににくかなとい う, ふうに思ってます、うんうんうん、確かに、はい。ダイレクトに経営者の方とやり取りするっていうのはなんかめっちゃ能力つきそうな感ありますよね。 そうですね。実際、私はあの1年目に関しては、そういう新規事業のところでコンサルをやっていたんですけど、うん、本当に年間780名ぐらいの方にはお会いをして、うん、それこそ毎回テーマも変わる中で話をしていたので、うん、はい。ついてくるかなと思います、ね確かに。意外とじゃあもともとコンサル志望の学生さんとかも意外とマッチしたりするんですか？うん、あのー、まさにマッチすると思ってます。うん、はい、実際結構そういった。あの、いわゆるこうコンサルファームの企業さん見てる？学生さんとか、はい？ あとはこう事業会社みたいな形でどんどん事業を生み出している会社を見てる学生さんとかも多かったりするので、うん、何かこうコンサルティングをしたいだったりとか、うん、事業をこう 自, 自ら生み出していきたいという学生さんは結構向いてるんじゃないかなと、うんうんはい、いや確かに、はい、よるさそうだねいはいはい、い, いと思いました<笑><笑>ありがとうございます伊藤さんいかがですか、はい、さんそうですね、あのー、どういう力がつくんっていう入ると、はいえー そうだなあの会社説明の時にもちょっと、はい、あの説明させていただいたんですけれども、はい、あのやっぱりうちの特徴としてですねいわゆるクライアントワーク事業とあの自社サービス事業両方 の, その作るみたいなところを経験していくっていうのが特徴になっていてで、えー、例えばですねあのクライアント事業の方あクライアントワークの事業の方に関して言うと。あの 不動産系の会社さんとお仕事を一緒にやったりだとか、うんうん、あのウェディング業界だとかですね金融保険であったりだとか、うん、あのやっぱりいろんな業界の方々とあの接する機会っていうのが増えるっていうのが特徴 で,、うんうんでえー、IT 業界の全体的に言えることかもしれないんですけれどもあのこの流れが来てるのって本当67年ぐらいここあの、うん、特にあの強まってるんですね。い、うんうん、いわゆるあの DX っっていう言葉だったりだとかあの ククロステック領域と言われるです、ね、あの既存の業界あの不動産テックだフィンテックだとかですねあのこういう業界間の交流が活発になってきて IT 業界にいながらあの他の業界のことをよく知る機会が生まれてきているこれでやっぱりあの魅力だなと思いますし、まあ、そしてやっぱりそれやりずつつさっきの自社ゾーンですねあの開発と両方携われるなんかあの1年あったら1つのプロダクトだけやっているっていう状況をあの むことがないので、うん、そういった意味でですねあのいくつか経験できることがやっぱりいいことかなと思ってます、えー、はい。えちなみに僕らの会社も一昨年までクライアントワークというか自宅的な授業やってたんですけど僕、えー、性格が向かなさすぎて一切やったんですよはい、えー、その両立するのは本当すごいなと思ったんですけど、えー、だからプロダクト型の人じゃ例えばなんかほんとものづくりこのプロダクトを作りたいみたいな学生さんかそのいわゆる えっと、クライアントワーク的な、あの、柔軟に、うんうんえー、できるスキル、あの、指向性がある学生さん、どっちが、あの、サウンドスポットにあると思いますか。あの、も し, くはしるんすかしたら、それに関して言うと、あの、両方やりたいっていう人が一番合ってると思います。あ, あの、どっちがというよりはですね、はい、で。 あのやっぱり自社のやつやってると自社の人たちだけとの接点に、はい、あのなりがちですし、うん、あの一方でクライアントワークやってるとですねあの自分たちだけで決めて進めていくっていうところの力が、うん、あの弱まったりするところあると思うんですけれどもあのそうしたところをなんかあの、うん、どっちが選択するというより、うん、もう両方やりたいなっていう人、うんはい、そういう方の方が合ってるんじゃないかなっていう気がしますね。うんうん、ありがとうございいますじゃ続て はい、最後まで身につくスキルと言いますか、能力教えてください、はい。ありがとうございます。あ、じゃあビジネスとエンジニアジ。一言ずつだけ、はい、やらせて、はいただきたいなと。はい、思ってるんですけど、はい、あのー、一言で言うと、多分やりきる力みたいなところは、どこの事業部にいてもつくのかなというふうに思っておりまして。うん、とも、すごいいろんな事業部があるので、うん、各事業部つくスキルはもちろん別なんですけど。うん、でも、やっぱり、あの裁量とか、先任されるところも多いって話もしたと思うので、ゼ、う、ロ、ん、から百まで自分でやりきる力っていうのは。 多分どこの会社に行ってもそれこそ役立つことだし市場価値みたいなところでいうとすごい高いあのスキルだと思うので、ねうん、そこは一つあのビジネスコースからは言えるのかなと思いま エンジニアコースだとやっぱりいわゆる強いエンジニアとかもたくさん在籍しているので技術的なに学べるところはかなり幅広くて深いかなっていうところはありますの、うんうん、で、まあ、技術はもちろんなんですけど、まあ、プラスアルファでチームだったり組織のことを考えて動く力っていうところがすごく、うん、あの伸びるかなと思 まあ、弊社の中で結構キーワードとしてオーナーシップフォロワーシップっていうところをすごく大事にしてるんですけど、うんうんうんまあ、ビジネス職だけではなくエンジニアもやっぱりチームでものづくりするからには、まあ、そのあたりを結構意識して働くっていうところがあるので、うんうん、そういったスキルは結構身につくんじゃないかなというふうに思います、うんうんうん、ちなみに宇都宮さんは入社して何年目ですか入社して5年目で す, 2018年入社になります5年で結構この力ついたなみたいなのってありますか実感としてはい ビジネス職として はい、あそうですね、やっぱりさっきほど中村もちょっと話してたんですけど、はい、任されることが多いのでやっぱり自分で考える力っていうのは圧倒的につくかなと思ってて、うん、まずはその決断だったりだとか、うん、物事を進めるってなった時に自分で考えるでいざとなったら相談できる先輩だったりだとか、うん、上長がいるサポートしてくれるっていう環境はすごく、まあ、経験も積めますし知識だったりスキルっていうのも身についてるっていう感覚は、まあ、少しずつあるかなと思います。 あのーあのー、ありがとうございます。実体験的にも身についているということでありがとうございます。じゃあ新吉さんいかがですか、ねはい。入社して身につくスキル。そうですね。はい、あのー、スキルにもなんかこう階層があるような気がするので、はい、まあ大きく二つに分けてお話すると、まずそのベーシックな部分、いわゆるなんか OS 的な部分だと思うんですけど、はい、そこはやっぱり先ほどスタートアップだってお話しましたけど。はい あの成長期でいろんなことがこう変化していくのでやっぱ変化適応力みたいなのがこの環境だと身につくと思うんですよ。なんでそれをポジティブと捉えるかネガティブと捉えるか人それぞれだと思うんですけどやっぱいろんなことが本当に変化して成長していくのであのそこを乗り越えていくことがまず求められるのであの変化適応力はやっぱこのフェーズ特にシンキングスだと身につくかなと思いす。 はい、でそれをベースにしてその上にやっぱ乗っかってくるのが我々の事業に紐づく話なんですけどやっぱ HR× テクノロジーっていうあのテーマで僕らビジネスを展開しているのでやっぱり HR 特にその採用のところになんか詳しくなるのであのいろんな会社さんがどんな工夫をして採用しているのかとか何が課題なのかとかそういったことを我々分かっていないとサービスを提供できないということなのでお客さんのことをよく知る。イコール、うん HR、特にに採用のところに詳しくなる、うん、でもう一つはやっぱテクノロジーの部分で、うん、あのいろんな技術を駆使して、うん、あの新しいプロダクトを作っているので、うんうんえー、どっちかっていうとエンジニア寄りの人たちは、うんうん、テクノロジー最新のテクノロジーをどうビジネスに乗せていくかとか、はい、どうサービスに乗せていくかっていうところは、うんうん、あの身につくと思うんで、うんうんまあ、その2つ掛け合わせであのスキルが広がっていくんじゃないかなと思います。 まあ、スタートアップ特有で変化対応力っていうところと、はい、まず BS に、はい、HR に関する知識であったりとか、はい、いろんなサービス強制的に見ますもん ね, そうですねなんかいろんな HR 系の水スだったりマイナビだったりリクナビだったりみたいなのを、うん、も同時に見るっていうところ で, で、ね、結構業界に対しての理解はめちゃくちゃ深まりそうですよね深くなりますね、はい、その上であの提案したりとか、うんえー、新しいサービスを僕ら自身が作ったりとか、うんうん、あの両方やっていかなきゃいけないのではい、はい ありがとうございます。そ、は、し、い、て工藤さん、あの先ほどとちょっと重複するかもしれないんですけど、入社して。こういう力が身につくよみたいなところを教えていただいてもよろしいですか。一言で言えば、はい、世界トップ企業が欲しい。と思うような人材になれると思います。おそれすごいですね、具体的になかどういう力がつく。まあ実際、あの、まあうちが付き合ってる会社というのは、もう大手企業なので、うんうんうん、じゃ大手企業と。 例えばグローバル契約とか、うんうん、もしくはこの、まあ、ビジネスの進め方とか、うんうん、そういうような基本的なところから応用まであのやる機会があるので、うん、そうするとそののの経験値っていいいうのはあのどの企業でも欲しいあの、うんうん、力だと思います、うんうんまあ、今でさえ私でも声がかかってくるので<笑>あの起業してるのになんでかけてくるのかなと。 実、ま、はあ、どあの技術者としてというよりはどどういうポジションで声がかかるんですか。まあ C E O か G M とか、はい、そういうポジションですね。マネージャー。はい、あなるほど。うん、結構じゃその半導体領域はあの希少価値も高くて伸びてるけど、今そんなに人がいっぱいいるわけではない。狙い目ってことですか。そ, そうですね。あのまあ私自身も。はい やっぱ学生の時は塾講師とか家庭教師やってたのでやっぱりそういう教育協会に行こうかなと思ってたんですけど、はい、意外とやっぱり分からないことをやった方が、うん、そっちの方が実は伸びしろだったり、うん、みんながイメージできる会社に入った方が、うん、実は結構あの苦労してるなっていうのを見てきてるので、はい、やっぱり分かんないところに、うん、ある程度の伸びしろがある市場に入っていく方が自分の成長はできるというふうには思ってます。うん でもグローバルレベルの人材になれるっていうのはすごいいいですねでかつちゃんとなんかあのその領域半導体領域においてあの唯一の気象価値の高い人材になれるっていうのは魅力的だなと思いましたということでじゃそのまま入山君からちょっと皆さんに聞きたいことあの事前に用意した質問じゃなくても全然大丈夫なので、はい、ちょっと聞けたらなと思ってますサンンキュレーションさんんがいいたいんですけどなんか そのコンサルファームじゃなくて、申し出に行く理由とか、なんかそこの差別化でめっちゃいいポイントとかあるかがいたいんですけど、ね。私からというか、はい。ありがとうございます。はい、まず、そのコンサル資格の方で、あの中ラブ理由はやっぱりその幅広さ。 てててていうののがまずスキルのところであるかなって思っ思ててコンサルファームさん、まあ、総合ファームっていう会社もありますけど基本的には人事コンサルとか新規事業のコンサルとか戦略作るコンサルとかテーマ決まってる会社がほとんどで総合って言っても自分の部署はこう例えば IT とかそういう領域絞ってること多いんですけどうちはプロ人材2万人か幅広いところからいて今社長が悩んでることが人事なのか新規事業なのかっていうのに合わせて提案していくので。 一番広く知らななきゃいけないけ、うんうん、そこを得られるのは多分うちの職種だからだと思うし、うんうん、まあじゃあどうやっているんだってなった時に2万人のプロがいるのであのすごく学び続けられるんで す,、うん、うんです な, のでなので基本的な例えば人事制度を作るとはとか新規事業ってどうやって作るんだろうみたいなこうどの会社にもあるようなものもあればそうですね。 できますみたいな<笑>超最先端の人とか s g g ズに詳しい人とかもいるので必要な時に必要なものをこう学び続けながらやるみたいなとか、うん、総合的な力とかは結構うちじゃなきゃ使わないかなっていうふうに思ってますね、うん、なんか、うん、コンサルファームよりより手触り感があってそうです、ね、なんか成長できる感がめっちゃあるなっていうようなやっぱりました。 コンサルファームさんと比べると規模感でいうとクライアントさんベンチャー企業とか中小企業さんとかが多いんですけど、うん、その分リアルだけいかないかかもうあの盛りだくさんなのでそれをこう、うん、本当に解決してくれるのかっていうのをうちは結構求められるので、うんうんうん、この実行の部分にすごくあの携 わ, ら れ, る携わられるかなっていうふうに思ってます。はい ありがとうございます。じゃあ続いてあどの企業さんからでも大丈夫です。で順番にサードスコープさんに聞きたいんですけど、はい、なんか今20人規模の会社さ ん, だだったんですけど、このこのフェーズでまずサードスコープさんに入るまた魅力というかこのフェーズこその旨みみたいなのがあればお願いしみたいです。めちゃ頭、ね、そうですね。<笑>あのー。 まあ、あの先ほどちょっとお話 あ, のあった中で、はい、ちょっとあの関連するところで話をするとやっぱり20人ぐらいのスタートアップっていうと、うん、本当にあの大学生みたいなノリっていうのは実際問題、うん、あ, のありますむしろ よ, よ, よさというか特徴っていいところすか、ね、そうですねはい、はいまあ、逆に言うとあの、まあ、とはいえですねあのエンジニアだとかデザイナーの集団なんであのすごいえっ、ー、と キャ集団みたいなうえー、みたいな感じには絶対ならないんですけどやろうとしてもじゃあなれないっいうとが正しいかもしれないんですけれども<笑>、えーあのー、でも20人ぐらいやってくるとです、ね、平均年齢今289歳ぐらいですかねあ比較的は、えー、はいあ僕、えー、っと今37歳ででも一番上の方なんでやっぱり、あのー、大体もうそれより下っていう感じですよね。えー、大半ボリューームゾーンは20代こう、あのー 中盤25ぐらいの人たちが多くてあのそういうノリはあるんですけれども大学生みたいなあのいい意味でちょっとそこはやっぱり本当に残っていますし僕も今の段階で言うとそれをあの取り除くつもりはそんなにはないっていうところでですね、うんうんうんうん、まずあのそういう雰囲気がある中で20人ぐらいのベンチャーっていうとまああの。 本当に初期メンバーにまだギリギリなんとか入れるぐらいの感覚だとあの思っていただければと思いまして、うんあのまあ、おかげさまで比較的順調にあの売り上げであったりだとか収益であったりだとか、うん、あの伸ばせていますので、まあ、今後です、ね、IPO であったりだとかあの視野に入れてです、ね、あの動いていく形になるんですけれどもそうした時のメリットが、まあ、あのなんとかまだその。 享受しやすいぐらいのメンバーっていうところで、うんうん、そこは一つですね、なんかこう仕事のやりがいみたいなところ以外の。なんかこうリターンみたいなところで、魅力になってくるポイントなんじゃないかなとは思ってます。うん、はいどうですか、稲垣くん。はい、まあ魅力的だろうと思いました。すみません、チープな感想です。わ<笑><笑>、まあ、かりました。安田さん、は い,、はいあいす、ありがとうございます。じゃあ、タイマー維持さん、いかがです、はい、か。あ、そう。あ、はい。なんか内定者バイトが結構強みというか、なんか、おなんかいいポイントだなと思いつつ。 なんかそこが心配になる学生もいるのかなというか例えば大学が忙しい人は内定者バイトできないけどなんか内定者バイトしてた人に対して出遅れないのかなとパッと聞いて思ったんですけど、うん、そこら辺ってどううなんですすかありがとうございます、えっと、実はなんですけど私も長期で内定者バイトはしてなかった組でああのどちらかというとその社外のところでそのインターンェップとか頑張ってたタイプだったんですけど。うんあの そういうい人たたちのために実はあのサイバイジェントの内定者バイトは2種類ありまして、えっと、長, 長期でやるものと短期で本当に2日間だけ事業体験ができるものを用意しているので、うん、だ長期でがっつり、ま、力をつけたりとか、うん、あの業務をする人もいれば2日間だけあの短期バイトという形で現場に入って雰囲気を知ってでまた部活に戻りそっちをやって、うん、違う事業部で短期バイトしたりということも組み合わせることもできるのであの人によってこう組み合わせたりすることで心配がそんなに ないっていう内定程度の方が多いかなと思ってます。短期もできるということですね。そうです、そうです。確かに。あとはエンジニアの場合はフルリモートでの勤務も可能なので、地方にお住まいの方も。今はあの週2回とか、あの空いた時間で勤務をしていただくっていうことが可能になっているので。うん、まあ、あの、そのあたりで、まあ、都会と地方の格差みたいなのは、まあ、なくなってきたかなっていうところはあります。うんうん うですかいや単位落としまくってるんでそ う, う<笑>そういう学生でも安心なんだなと思って<笑>でも短期でも結構濃いですもんね3日とかでもそうですね全然やっぱり現場を経験するっていうところはあのなかなかできないことなので、うん、まあ短い期間でも。 あの空気感だったりだとか文化だったりだとかっていうのは体感していただけるんじゃないかなっていう思います、うん、あとはこうインターンシップと か, なんかこう短期でやるときのためのお題が用意されてたりとかってわけではなくて本当により実務に近いものをやっていただくのであ、まあ、そこでも結構リアルを感じられるのかなというふうに思ってます。えー、やっててみたたい<笑><笑><笑>確かに僕就活する時受けてちまし あありがとうございますじゃあシンキングさんに、はいはい、シンキンキグさんは今、確かソナー ATS とソナーストアでしたけ、ね、て、はいね、2つのメインプロダクトがあって、はい、ここから新記事がやっていくかもしれないという話だったと思うんですけど、はい、だから経営戦略上、今のプロダクトを強くしていくのか、うん、新しいプロダクトを作るのか、どっちにフォーカスしているか伺いたくて、はい、背景としては、なんか、新卒で入った人間のどっちが、どっちの割合が大きいんだろうっていうのを知りたくて、分ってるんですけど。はいはいはい あのそれでいくとやっぱり、まあ、結論から言うとやっぱり両方ちゃんとやっていかなきゃいけないっていうことなんですよね。うん、でまずそ の, その ITS の方はまだまだあのシェアだいぶあの1300社で増えてきてますけど、えーうん、やっぱりマーケットの中でいくとまだまだあの強いプレーヤーがいるので、えーうん、あのその方々とちゃんと戦って、うんえー、より僕らのプロダクトのクオリティを上げて、うんえー、リプレイスしていかなきゃいけないっていうところがまず一つあります。でプラスあのお使いいただくユーザーザのの方々の 採用ををさらににクオリティを上げていくためには ATS システムを提供するだけではなくて先ほどお話ししたようないろんなサービスを便利に使えるプラットフォームを提供するみたいなことを第2、うんまあの事分としてやってますと、うん、でさらに、えー、その先皆さんの業務を生産性を上げたりとか、うん、便利にしたりとかあとはその真のマッチングを実現するっていうことでいくといろんなこう隙間があるんですよね。うん、やらなななきゃいけないいいけことととかまだ手が届いてないと いろんなところがあるので隙間があるのでそこに対して第3の事業第4の事業みたいなところを僕らは仕込んでいこうと思っていますで将来的にはやっぱり HR の領域であの採用を今軸にしてますけど採用に始まって組織づくりみたいなところまで僕らのサービスをやっぱり広げていきたいと思っているので、まあ、それでいくと、まあ、ATS を軸にあの新しいと事業をちゃんと作り上げていくということは、まあ、両方やらなきゃいけないっていうのが結論かなと。なる ね新卒うん、えちなみにあの新規事業とかって創業者及び経営メンバーが結構腹くくってやらないと立ち上がらないイメージがあるんですけどああ新卒の方々が入る余地ってありますか、はい、ああの<笑>腹くくるのはやっぱり経営陣だと思うんですよ、はいはいうん。なんですけどやっぱそれを実際形にしていくってなってくると経営陣の力というよりかは経営者にリーダーシップを。 するということなので、うんうん、実際こうプロダクトを落とし込んでいくとか、うんうん、サービス化していくっていうところでいくと、あの新卒の配慮して全然ありますし、うんうんえー、H.R. とテクノロジーをしっかり勉強した若手のスタッフが一番こうユーザーに近かったりとか、うん、あとは一番、うんまあ、あの採用あの就職活動でのリアルも経験してたり、うん、そうですよね。同時にいろんなサービス使ってますもんね。そうなんですよ。なのでやっぱ立場ユーザーとかあの、はい、立場を経験しているので。うん そこの意見を反映させて事業を作っていくみたいなところでいくと、まあ、僕も年代そうですけども経営陣の年代ってもうはるか昔の話になっちゃっうん、あのて、まあ、経営陣は腹くくるとかあの覚悟を決めるとか、うんえー、ちゃんと投資するとか、うん、なんかそういうことであって実際のプレイはやっぱり現場の若手ですよねやっぱり。うんうん、確かにそれでいうとう新しいこととか本当事業の立ち上げに関われるっていうのは魅力ね。はい、っていうことですよね。はい 経営戦略上どっちかっていうよりも、はいまあ、なんかその人個人がどっちがやりたいかに合わせられるはいなそうことですね、はいあのやっぱあの。発揮できる身につくスキルも違いますし、うん、発揮できる能力もやっぱ違ってくるので新規事業と既存事業のクオリティを上げていくっていうことって、うん、やっぱりあの筋力が違ってくるので、うんまあ、そこを見極めながらあの、まあ、お互いちゃんとすり合わせながらあのキャリアを考えていくっていうことですね。うんはい、ありがとうございます。 じゃなんかポジティブワンさ、はいはい、んの半導体業界って結構経験がいるっていう話を伺ったんですけど、はい、なんか若手がそこに入って5年目とか10年目とか経験を積んだ人に対してなんか勝っていくためというかなんか優位性みたいなところはどこにあるんだろうっていうか、うんはいまあ一言で言えば世界の会社ととと付き合うっていうことだと思いいこだ思ます実際私が会社で結構会社作った人たち もう潰れていってっるのはやっぱり世界の技術動向とかその市場がどう変わってるかって見てないんで、うん、そうすると昔のややり方でやっていこうとするなので結構あの北米とヨーロッパと、まあ、アジア全域がどうい う, うに変わってるのかとうんうんうん、うん、いうことをちゃんとこう見ていけばそこで特別な人材として、まあ、自分自身もなんかそこであの世界で変わっていく中で。 生産性がある仕事をやってることに楽しめる。なるほど。技術の変化スピードが早いから、なんかずっとそこにいるからなんか年功序列で上がっていくっていうわけではないみたいな感じなんですかね。うん、そう。まああの、はい、自分の年功序列が嫌で起業したんでああ、<笑>あのなんでこんなち努力がない人たちが上にいるのって思ってたんで、<笑>まあで も, もやっぱりそこであの。 やっぱりいろんな会社につ、あの、務めたことによって、あの、得たことっていうのも多いので。あの、完全になんかその、なんですかね、まあ、いろいろ楽しみながら仕事をやってきたので、今もそれを継続している。とじゃあ、まあ、変化対応力があれば、一年目からでも、むしろプラスになるっていうことですね。そうですねありがとうございます。じゃあ、あの、続き、皆さんに質問なんですけども、実際に、あの、新卒一年目って。 そのちょっと前まで学生だったと思うんですね学生でビジネスの経験もほぼないみたいなあのー、形だったと思うんですけど実際皆さんの会社に入社したら1年目 の, あの新入社員として入社した時にどういうことを任せてもらえるまあ具体はそれぞれだと思うので、まあ、ど, ういうどれぐらいのなんか裁量を持って仕事ができるとか実際のエピソードみたいなところを交えて、あのー、お伺いできたらなと思ってますじゃあサーキュレーションさんから、はいはい、入社したらどれぐらい任せてもらえるのっていう。 はい、あ, あのエピソードは彼からお話しますが基本的には、はい、あのやっぱり1年目からもう打席に立ってもらうっていう話なので、うんうんまあ、12ヶ月研修はあるんですけど、うんうん、3か月目からこうまあプラザーシスタみたいなのがつきながら自分が担当するお客さんに先輩をこう連れてって、うんうんまあ、打席に立ちながらこう先輩のアドバイスをもらってサポートしてもらうとか、うんうんうんまあ、そういう体制でやっていくので多分1年後で目安で言うとコンサル職とかだと本当に何十何十、はい、社ぐらい経営者の方と会って。 自分でさっきのプロジェクトを5つぐらいは担当できる状態みたいなのを目指してやってるのでんそれぐらいの打席には1年目から立ってへーどんなプロジェクトをやったかとかは、はい、コンサル経験から確かに天童さんご自身の経験とか、はいうん、そうですね、まあ、実際私も1年目から経験させてもらって、うんあのまあ、非常に印象深かったものとしては、うんうんまあ、1つ目のプロジェクトがやはり上がるかなと思っていて本当、うんうんまあ、現場配属から3か月後ぐらいに受注させてもらったお客さんなんですけど。はい でまあ、いわゆるこう今のご時世の中で、うん、やっぱり企業としても大きくこう転換をしていかなきゃいけな い, っていう、うんうん、そので転換期において、まあ、新規事業のご支援をしたんですけれども、うんうんうんまあ、そこにおいても本当にあの DX 領域のプロ人材の方に、うん、あの最後ご提案をしてその立案のところから、まあ、あのクライアント先の人材の育成のところまで一、うんううんここまあ、つトータルであのご支援をしたっていう形なんですけれども。うんうんうん、あ1年目からこれだけリアルに 会社の本当に転換期に携わ、ね、れるんだっていうところは改めてこう実感をしたところでもありますし、うん、同期のメンバーを含めてみんなさまざまなフィールドでいろいろなこう支援を積んできているので、うん、そういうものはあのこれからの新卒のメンバーにも言えるかなというふうに思っています。本で読んだことがあこういうこととががうういいいかををプロが動ててるるのを見て学べるみたいなのは結構、うん 体系的なものとリアルがががる瞬間が多いです、うん、確かにえ逆に僕<笑>クライアント同士だって新卒1年目の人出 で, できたらい<笑>ってなるんですけどそこら辺は大丈夫なんですか<笑>そうですねあのー、まあいろいろな反応はもちろんありますね<笑>ただあの本当に自信をまずサービスに持ってちゃんと伝えきるところだったりと か,、うんうん、か何よりもお客さんのためにっていうところが伝わりやすいのは新卒の良さかなと思ってます、ね、確か に, 確かに。 だけを持ってお客さんのこと全力で考えてればなんかおお前が な, なんか投資してやるよっていうふうに思っていただける経営者とかとかもたくさんいらっしゃるのは、本当にリアルだな。ああしかもそういうなんか応援したくなるような人が集まってる会社ってことですよね最近。そうですね<笑><笑>、はい。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。サードスコープさんいかがですか。入社してどれぐらいまなんか任せてもらえるかとか採用あるのかみたいな。 そうですね、はい、あの裁量だとか任すというところを基本的になんかあのやっぱり、えー、年齢ではあんまり見ないようにしてますね、うん、あの人で、まあ、逆に言うとあのスキルで見るよっていう話なんですけれどもじゃああのスキルが足りなかったらチャレンジできないのかって言われるとそうでもなくてあのかなり。 えー、コミュニケーションはですね密にそれぞれとって相談するようにはしています、うん、でその上でですねあのやれる範囲あったら、まあ、やっちゃおうよみたいな感じで、あのー、なるべくですねチャレンジしてもらいやすいような環境を僕たちの方で作っていくっていうのを心がけているのとでその上でですねあのじゃあ何でもかって言われると丸投げはしません。あのー、むしろですね逆に 僕たち30代のメンバーとかの主な役割はそういった20代の若手のメンバーのです、ね、チャレンジに対してどれだけフォローできるかあの最後ケツ持ちみたいなところであったりだとかあの困ったことがあったら全力でフォローするんで、うんまあ、その上でやってみましょうっていう文化にしてますね、うんうんはい、じゃあ結構そうですね20件ぐらいの規模感だったらもうなんか新入社員っていう感じじゃないじゃないですよねもう創業メンバーというか。うん そうですね、うんはいまああのー、全員が全員全力でチャレンジしないといけないかっていわれると別にそういうわけではないんですけれども1、あのー、つでもですね、そういう領域を増やせると、まあ、結果的に個人 の, あの知識だとか経験というところで返ってきて、うん、僕たちの業界はやっぱりあの、そこが最終的に自分のために返ってくるので、うん、それを是としてやっていってていますね、えーはい、ありがとうございます。じゃあ挑戦もできるし、あのー 安, 安定したいとかなんか安心してあの学べるっていうところの環境も整ってるっていうところで す, ね, ですね。ありがとうございます。サイバージンさんいかがですかあのこういうことを任せてもらえたので、実体験でも他の事例でも大丈夫なんですけど。先ほど中村からビジネス職の事例は紹介させていただいたので、はい、私の方からエンジニア職の事例をちょっと紹介させていただけたらなと思います、うんうん、で。 本当に1年目だからこの仕事を任せるとかは本当に全くなくて、まあ、その人の適性だったりスキルだったり、まあ、やりたいことだったりとかを加味していろいろ任せてますっていうところが前提です。でもう入入社社ししてて、えー、具体的な例を話すと入社してすとぐに えー、と大きな支度を1つ任せてもらって、うん、もう2年目には開発責任者になってっていう方もいらっしゃいますし、うん、もう1年目からエンジニアの、えー、と例えば、まあ、インゲームのリーダーになって、うん、もう5年目以内には経営のボードメンバーに入るみたいな方もいらっしゃれば、うん、あと面白いところだと内定者期間中に新しい事業を立案して、うん、実際に1年目からその事業を任せてもらうみたいな。 あもあるのでなかなかそういった企業はないかなというふうには自負してます、うんであとやっぱりあの今日ご参加されてる企業さんってどこもかなり材料あって素晴らしい会社かなというのを本当に感じてるんですけど、うんうん、サイバーエージェントはかなり大きな、まあ、規模になっていていろんな事業がある中でそれを任せてもらえるっていうのは、うん、やっぱり、まあ、あの魅力的なポイントの一つかなというふうには思います。うん、確かに 7000億ぐらいの規模感で、<笑>あのそれが実現できるっていうのはうめっちゃすごいですね。うん、恐ろしいですね。<笑>そですね。しも楽しそうに何か働いてるのが表情からも伝わって、<笑>ありがとうございます。ありがとうございました。思いました。はい。<笑>じゃあ通じシンキングさん、あのどれぐらい任せてもらえるかみたいな話で、はい、どうぞ。あのそれでいくと、まあちょっと1年目から2年目にかけての流れみたいなところで、うん、ちょっと事例ベースでお話させていただきます。 まあ、まずはその先ほどねちょっとバランスがちょうどいいみたいな話をしましたけどやっぱ入社していただいてあのソナーを理解するトレーニング期間っていうのはやっぱりある程度ちゃんと作っているのであのそのトレーニング期間を経て打席に立つまでっていうのはやっぱ早いかなと思いますす ど, どれくらいなんですかあのやっぱ23ヶ月トレーニングをしてそこでアサインされてからっていうところは先輩と同行するとかっていうところもありますけどかなり早いタイミングでもう。 あのお客さんと採用に関してディスカッションしたりとか我々のシステムの使い方をご提案したりとかあので我々結構機能があのすごく多いので使いこなすの結構大変なんですよねあのお客様が。なのであの機能としてはあるんだけど使いこなせてないものみたいなのが結構あるんでまあそういうものをちゃんとお伝えして使いこなしていただくみたいな感じであの打席に立ってもらうっていうことはもう1年目からかなりやってもらいます。なので でまあ、そういう中で例えば2年目に入る前にですねそういうカスタマーサクセスみたいなところで、うん、あの経験を積んで打席に立った経験を経て、えー、さっき の, そのソナーストアっていう新しい事業の方にあの希望を出してあの移動して新しいビジネスの方でちょっと立ち位置を変えてお客さんとコミュニケーションする仕事に就くみたいな2年目がいたりとかっていうのもあるので、まあ、1年目からの2年目にかけての流れでいくとなんかそれぐらいなんだろうな。 スピード感があるというか、うんうんうん、まああのなんか三年分を一年でやってるぐらいの感覚は、えー、まあ見ててあるかなと思いますけど、ねうん、じゃあ一年を三倍の密度で密度で行きたい人にはいいこところですね。そうなので、はい、まあ大変だけどっていう、はい、あのそんな大変ですか？めっちゃやっぱり密度こいって大変じゃないですか。<笑>まあ、そうですよね、うん。それを楽しめる人がいいとことですね。そ, そこはね重要だと思います、はい。ありがとうございます。工藤さんいかがですか。入社してからどれぐらいなんか。 ポジティブンに入社したたらら任せてもらえるかみたいなとところで言うと、まあ、基本的に最初から最初か<笑>あの人手不足なので<笑>、はいまあ、一応まあ若いあの社員に対してはいっぱい失敗をしてもらいたいと思っていてうん、うんまあ、結構数多く問い合わせも来るので、はい、それに対してまあ対応してうん、うん、で結構あの案件任せなければよかったなと思うものも結構あったりするので、はいまあ、それでもまあその失敗が。 あの次につながっていくのでどうしても学生から社会人になってどうしてもなんかその学生からの悪というか抜くにはやっぱ失敗してもらった方が成長するのでその数年後には本当にあのどこでも恥じないような人材になっていると思うのでそれを期待してちょっとこう少し我慢しながらですね<笑>あの成長をこう見守りながら会社の発展に貢献してもらって ありがとうございますでも。社長から失敗してもいいっていうコメントはめちゃくちゃ心強いですね。はい、ありがとうございます。い、う、い、ん、いやいや、ということであのちょっと一瞬で90分ぐらい終わったなっていう感覚なんですけどあの最後に皆さんからあの最後にあの就活生にメッセージ的なところとあと皆さんの会社の魅力的なところを最後一言ずついただけたらなと思っております。では サーキュレーションさんからお願いします。就活生にメッセージとあの、はいまあ、最後一言的な。はい。えーっとキリブありがとうございました。はい、あのー、私が好きな言葉で努力は夢中に勝てないっていう言葉があるんですけどうも、頑張ろう頑張ろうと思っても無心でやってるもの以上にこうみ密度か濃時間ってないと思うので、うん、まあ自分が何に夢中になれるかっていうのをもう突き詰めてあの今日出てらっしゃる会社はまあ弊社もあの。うん 約束ででで、きるると思うんです材料あるのでじゃあどこで材料を生かしたいのかっていうのを全力で考えてもらえればなと思いますし、まあ、うちは今日コンサルみたいな話をさせてもらいましたけど、うん、結局はこう世界中の経験知見が循環する社会を作るっていうビジョンを叶えたいと思っている会社なので、うんまあ、そこに共感していただける方は夢中になれるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ということで今日はありがとうございました。あああ、ありりががととうううごごござざいい、いまましした。したの一言っらもそうだね。ごめんね。めんはす。 あの緊張ししてました終始緊張もで す, すみませんでした、はい、いえいえただき今日はご説明したその世界中の経験知見というビジョンの話もそうですし、まあ、今、新しいスタンダードを作りに行くというところで業界づくりに挑戦もしているので本当にこう裁量であったりとかこう世の中の新しい当たり前を作っていくというところには間違いなく携われるんじゃないかなと思ってますので、まあ、その中でしっかりと会社もいろいろ情報をて見てもらってです、ね、合うなと思っていただければぜひ一緒に働きたいと思ってますので。 はい、よろしくお願いできればと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてサウスコーグさんお願いします。はい、えー。本日はありがとうございました。えっとこれを見ていらっしゃる方はですね、あの特にその就活生の方などでは若い方が多いと思うんですけれども、う, ん、うちのあの例えばですねエンジニアのメンバーで三十をあの超えてから。 全然関係のない職種これまで全く関係のない職業についてた方が IT エンジニアとしてやっていきたいっていうところでですねあのそれで、まあ、23年かかりましたけれども頑張って、まあ、第一線のです、ね、エンジニアとして胸を張って言えるようなレベルになった方とかも ですねまあ、なんであので、ちょっと途中にも話あったんですけれども、今、現段階ではその、まだスキルとしてはないんだけれども、作るということに対して、すごい憧れを持っていたりだとか、やってみたいって思ってらっしゃる方、うん、あのぜひですね、あのお声がけいただきたいなと思っております。うんはい、ありりがとうございいまますす、はい、さんお願いします、はいえー、とやっぱり 働いててすごい自分自身もすごい楽しいなと思う瞬間が。うん あの多いんですけどそれでどういうことかって考えた時にやっぱりこう自分がやってることがどこに行っても何か21世紀を代表する会社を作るってこにつながってるからだと思うんですよね、うん、なのであの会社説明ももちろんそうでしたけどあの今日お話聞いていただいて一緒に働きたいなと思っていただいた方あの是非仲間になって一緒に働きたいなとは思いますがとはいえあの皆さんあの見ていただいてる皆さんそれぞれの人生だと思うのであの就活生に対するメッセージとしては本当に自分の道なのであの楽しんで就活ぜひ していただきたいなというふうに思ってますはいじゃ、はい、私からも一言はいでえっ、ー、とまあ新卒で入る会社って1社だけなのでまあしっかり考えていただいた上でまあ思い切って就活していただけたらなと思ってますでサイバーエージェントまだまだ本当にやりたいことがたくさんあるので一緒に働いていただける方を待ってます本日はありがとうございましたありがとうございました お願いしますはいあの今日同じテーマでこれだけの会社が集まってもなんかやっぱりすごいダイバーシティ感があるじゃないです か,、ね、確かに同じテーマなんよありますねっていうことなんでなんだろうなやっぱテーマ区切ってもこれだけ違いがあるっていうことをまずちゃんと理解してほしいっていうことと、うん、あの学生の皆さんもやっぱり一人一人みんなこれまでの生い立ちを含めて全然違う人生があると思うので。うん そこのやっぱマッチングって本当に簡単じゃないと思うんですよねなのでなんかこう誰でも来てくださいみたいなことを言うつもりもないんですよね、うん、なので今日ちょいちょいねいや大変ですよみたいなこと言ったりしてるわけなんですけど、うん、なのでやっぱ会社のフェーズとか事業内容とかどんな人が働いてるかっていうのをやっぱちゃんと見てで自分と照らし合わせてマッチングを考えていくで、えー、正解はないので、あのー、まあ 悩んで最後決めた道を正解にするのもやっぱ自分自身だなと思っているのであのまずはちゃんとあの自分自身を理解した上で相互理解を深めていくみたいな感じで、まあ、我々もそうですけどあの対等な関係であのいい就職活動ができればいいなと思っている。 で、あのそこは我々もぜひ応援していきたいと思いますので、あの頑張ってくださいということと、ええー、シンキングスもよろしくお願いしま す, という感じです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃ、最後工藤さん、お願いします。まあ、あの就職活動を思い出すと、結構あの要領がいい人とか。うん、あの見てると、あの人受かるだろうなっていうのは、結構思うこと、多々あったんですが、うんうん。でもやっぱり自分自身を、やっぱこうアピールして。 なのであまりあの就職のためのなんか自分ではない姿で就職活動してしまうとやっぱ失敗してしまって、うん、全然会社も間違っ、まああの採用してしまってその就職した本人も不幸が始まってしまうので、うん、あまりなんかその自分らしさをあの、まあ、表に出しながらあの自分に合う会社を選んでいく。 っていうのが、うん、あの一番だと思います。確かに嘘をつかずに、ありのままでいるっていうことですね。そうですね確かにありがとうございます。<笑>ということで、あの、今回五社、同じテーマで、あの、ディスカッションさせていただいたんですけど、じゃ、最後に、内枠、なんか、今日の感想、お願いします。よろしいですか。 はい、もうなんか今まで就活そろそろ終わるかなと思ってたんですけど、はい、市場価値高まりそうな企業いっぱいあって。ちょっと就活しようと思いました。<笑>確かに最近で内定も出て、はいはい、やっと秘密だな。確かに。<笑>はい。<笑>っていうことで、はい<笑>あの。これからちょっと楽しみですね。はい、頑張ります。<笑> とということであの今日来てくださった企業さん の, あの詳細の情報であったりとかホームページであったり採用リンクは下の概要欄に貼っているのでよかったらあのチェックしてみてくださいあとコメント欄 の, あの応募ーム、応募ームというか感想のリンクがお答えいただけると皆さんに届くようになっているので是非回答いただけたらなと思っておりますということであの本日1時間半 あ, のあっという間だったんですけどもあの次回も 別ののテーマでで行うので、えっと、次回はですね2月8日の18時半から、えー、行わせていただきます。ということで、春大会の、えー、ライブ配信、ちょっと定期的に次は4回目なんですけども、あのどんどん開催するので、ぜひあの皆さん、また見ていただけたらなと思っております。ということで、本日は皆さん、ありがとうございました。